演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらカにギのアイトイチゴのもちもちクレープなムスイーツモンスター再びですね前はバナナだったけど今回はイチゴのクレープどんな感じだろ、ね、うあの時でも結構もちもちだったからな では<笑>いただきますいちごモンスター可愛くて美味しいからしかもチュリから。<笑>生地のモチモとした弾力は相変わらず中に入っているイ甘酸っぱくて美味しかったです。<笑> もうちょっと一応欲しいかなと思う部分もありましたのでクレープの大きさかなも難しいかもしれませんがもうちょっと一応欲しくなる欲望をかき立てられてしまったのでこちらも点数とさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩ンエンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします